ステップ5。複層数の形。さっきのやってたことは、サインとコーサインは結構使ってたんですが、書くのはめんどくさくないこれが複層数使う と, と少しと楽になると思います。それを見てみましょう。まずは、サインとコーサインにはこ の, この形になるんですが、まあ、コーサイン n パ n x イコール2分の1の e の iNX 乗プラス e のマイナス iNX 乗になるでしょう。そして、sinNX イコール 2i 分の1の eINX マイナス eINX 乗。そして、これがとプラスになってたんですが、こっち側がマイナスになっているでしょう。そして、えっと、係数も違って、そのこれ が, が i には入るんですね。 じゃあ、複素数使うと、この形になります。さっきにはサインとコサインは書いてたんですが、こういうふうにはなりますね。この場合だったら、これが構成なんで、構数なんですが、この cn だと、と右側にはこれが c-n に書いてみ書いてれば、そして f of x イコールこの 相和なんですが、n イコールマイナス無限大からプラス無限大まで CnE の inx 乗になります。そして、こういう書き方があの文章は短くなりますから、こっちの方が書きやすいと思います。だったら、これがこの複素数の項数を計算する手法は必要ですね。 前 の, のステップに戻る と, と, 直、えっと、関数の直構成を使っていたでしょう。複素 数, 数の関数 に, にも使えるんですが、これが f.x が、えっと、こういう積分になるんですが、マイナス無限大から無限大まで f star x gx dx なんですが、これがこういう積分になるんですが、マイナス無限大から無限大まで f star x gx dx なんですが、これが コンプレックスコンジュギットですね。これが複層数の、えっと、複層協約です。<笑>すいません。複層協約になりますね。<笑>そして、この風営共有、級数 が, がと複層倍 に, になると、こんな形になりますがと、こういうふうには書けるんですね。そして、無限大 の, あの そうなんですが、積分のマイナス π から π まで の, の cx と e の i かける n k x dx になります。そしてこれが重要になりますね。こ の, の n-x のところです。じゃあ、それが計算でやってみるとと、これが、 まあ、2sin n-kπn-k なんです、ね。これがちょっと、あの、わかりにくいので、ちょっと、あの、グラフを作ってみましょう。そして、こんな形になるんですが、この場合には、グラフが、がえー、っと、 まあ、n が, が左右なんですが、えっと、左側のグラフは k イコール0の場合と右側 の, のグラフが k イコール2の場合なんですが、まずは k イコール0の場合に見てみましょう。これが、まあ、左右は一緒 な, な, なので、これが偶関数 な, なんですがあの、この場合には n を実数に使っているんですが、もちろんそれが n は普通には整数 な, な, なんですが、よく見ると、 1,2,3,4 のところすべての整数のところにはこの関数は0になりますから、この上がったり下がったりにはあまり関係ないんですよね。そして、0のところだけにはこの関数の値は 2π になります。じゃあ、これがその形になるんですが、k イコール2の場合は、それ が, がと右にはずれてるなんですが、それが、が k えっと n イコール2のところには 2π になってるんですが、それ以外は0になってるんですね。そして、それが、えっと、決まってるところだけには、2π の Δnk。n と k はイコールにしているところが、それが、えっと、1になって、かける 2π だから、2π になるんですが、2sin の n-kπ。 まあ、それの n-k 分の1になるんですが、それを計算すると、この表現になります。じゃあ、複素数の風営のシリーズに戻ると、こんな感じになりますが、これが計算すると、2πcx になりますね。そして、これ が, がと決まります。 これが Cn はこの形になるんですが、その関数 f x かける e のマ i n ス i n x 乗 dx。まあ、これがマイナス π から π までの積分をとりますが、それが 2π 分の1でそれを合わせると、と、これが Cn になります。そして、今のやってた例が、 と周期は 2π だけでやってたんですが、他の周期だったらどうなるんでしょうま あ, あの、例えば t、ね、を使って、このお文字の t なんですが、例えば sin t 分の 2πnx の関数を見てみましょう。そして、とこんな形になるんですが、sin t 分の 2πnx plus t この表現として、そしてこれが sin t 分の tπnx になります。これが t が、えっと、周期になります。それが period になるんでしょう。そしてこれが cosin と, とあの exponential の関数についてはそれが、えっと、本当のことになります。 で、えっと、この t の p e r i の周期 が, が t の関数が、これが笛エーシリーズになるんですが、笛ーエ級ー数 が, がこの形で計算になります。そして、これが、えっと、このレッスンの最後なんですけれども、次のレッスンには、えっと、この概念を使って、笛ーエ級ー数化から笛ーエー変換までを改善したいと思いますから。 次 の, のレッスンで会いましょう。